おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうすでに店内に入っているんですけれども、僕がね、前々から周年祭のお手伝いもさせてもらったりとか、もう本当に講師ともにね、お世話になっております、メイ屋シンクさんに来ております。メイ屋シンクさんといえばね、以前はま通常の二郎系のラーメンだったりとか、トマティーナっていうトマトの二郎系のラーメンなんか、あとは混ぜそばとかね、あったんですけれども、リニューアル新規一転いたしまして、今ね、もうラーメン自体も変わって、しかもラーメン1本、 そのメニューのみで営業をされているということで麺屋シンクさんのラーメンがどういった風に変わったのかと思い、えー、本日はですね撮影をしに参りましたでもちろんですねこれ今営業終了しておりますのでちょっとねお話をしながらラーメン食べていこうかなと思っておりますでもうちょっとねラーメン作ってはいただいているんですけどちょっとねあの麺揚げのシーンとかめちゃくちゃねうまそうなシーンいっぱい撮っていこうと思いますので今回のね動画も皆さんはお楽しみいただければと思います、はい なんかこの感じ何回も周年サイトで見てるんですけど懐かしいです ね, <笑><笑>でね以前と違ってまた麺とかもね変わってるので皆様にね一回試していただきたいなってところではあるんですけど僕もまだ食べてませんのでこれちょっとすっげえ楽しみトッピングは普通で普通はい うわ、めちゃくちゃそうまそう。 ということで今ですねシンクさんのラーメンが到着いたしましたこちらのお店さんではですねミニ小大とえサイズがあるんですけれども今回ね分かりやすいように全部食べていこうかなと思います一発目に頂 い, いたのはこちらミニサイズに、えー、小サイズといわゆる小の方がね通常のサイズなんですけれども麺量が 300g もありましてでミニの方が 200g となりますのでえ皆様ねお好みのサイズでご注文くださいでも早速ですね、えー、出来たてを いたただきたいと思いますひとまずこちらのミニからいただきましょうスープはこんな感じでございますね背脂と醤油がばっちり効いてるのがこれ見てわかりますよあーうめうめうんすごい肉の出汁がしっかり入ってるからこの肉の甘みとか醤油の感じとか すげえうめえわ、うんうまっはい麺こんな感じでございますこれは絶対うめえわうん麺うまっう<笑>うん 比較的ね、このいわゆる受領系のラーメンさんの中ではスープも優しい感じではあるんだけど縮れ麺がしっかりスープ吸ってくれてうまいわうんふんうんふんとこれにんにくもね今回トッピングしてありますのでこれ 今回と、ね、これにんにく絡ませた麺いただいてみましょう。<笑> じゃバランスいい。<笑>うん<笑>ももうん、ね、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうなうんうんうんうんうんうんでんうんうんうんうんうんうんうんそろうんうんうんいんうんうんうんうんうんうん あ う, まうわということでですねもう開始34分しか経ってませんが、えー、こちらをねミニ完食させていただきましたそしたらこちらね通常の小サイズいただいちゃいましょうでこちらシンクさんにはですね卓上アイテムとしていわゆる醤油返しですねと、えー、唐辛子に ブラックペッパーがございますので2杯目のねラーメンちょっとこちらを使って味変していきたいと思いますまずはこちらのブラックペッパーですねよいしょこんな感じでいかがでしょうかもうねこの背脂と野菜にかかった感じた絶対うまいわこれこういったスープにはね絶対卓上調味料もしっかり合いますんであー、まあうまい うんあうまやっぱ甘みが強いからこういうちょっとピリッとした辛みのある調味料合いますね でも基本さ普通の人がジロー系のラーメン食べた時って 300g で腹パンパン動けませんってのが当たり前だと思うんだけど普通に考えたらさ見に行くって書を食うだけでも結構大食いだと思うんだけどこの後ですねしっかりと大サイズ、えー、麺料 400g の一杯も頼んでますんでどう考えても食いすぎだね そしたらこの辺りでこちらの唐辛子も使っていきましょうかうんさっとかけさせていただいてこのね唐辛子の香ばしい感じがまたこういったスープ絶対合うんですよねうーどうよこれみんなもうこれどうよこれ見た目だけでもう間違いなくこれうまいもんねうまそういただきます うんうん、うん、ああやっぱうまちょっとねブラックペッパーと唐辛子こうコーつけがたいねどっちもしっかりと合うんだわ、まあ、麺料普通の方からしたらねやっぱ多いので皆さんもぜひこの一杯のうちに、まあ、中盤後半とね卓上の調味料を使って味変するのもおすすめなんでぜひお試しください ちょっと2杯目もこちらでラストでございますね。 そしたら本日最後にはですね、えー、3杯目となります大サイズにいろいろねちょっとトッピング注文して、えー、自分のねわがままカスタマイズで最後の1杯食べていこうと思いますということ で, です、ね、最後2杯目いただきます大ラーメン到着いたしました、えー、今回はこんな感じでですねまずこちらからうずら生姜うが豚マシンをこれさせていただきましてシンクさんといえばの燻製卵 にラスカルの二郎系といえばこの生卵これがねセットだと思いますんで<笑>ね僕も動画でこの二郎系のラーメン撮影しに行くのが久々なのでちょっとわがままトッピングさせていただきましたこれもねいただきたいと思いますちょっともうこれ具材いくにしてもあのー、肉増しでさ全部届かないのでもう贅沢に肉からいっちゃいたいと思いますうんうんうんうんうまっ あのね、何枚食ってもうまいわ<笑>そしたらもうねミニショート、まあ、さんざんねラーメンを食べる動画は皆さんもごいただいているので早速ねこの生卵を使っていきたいと思いますうわもうこの生卵につけるぞっていうこの準備段階がすげえ幸せ<笑>そしたらこちらの麺ですね こちらの生卵にああどボッとつけさせていただきましてこちら皆さんいかがでしょうかこの見た目だけでちょっと笑っちゃうぐらいなんだけどもうさこんなのもさ食べる前からうまいのよちょっといただきますうまい余計いな食レポとかはいらないうまい <笑>うわうんやっぱりこの食べ方好きだわぜひ皆さんもぜひというかう絶対やってくださいうまいんでね うんちょっとね混ぜちゃったんで分かりにくくなっちゃったんだけどトッピングしてあるね生姜これもね絶対いい味出してくれると思いますんでまあこれね混ぜていきましょううんうん これ生姜めちゃくちゃいいわ二郎系に関しては生姜入れてもまあ生姜味の二郎系なのよただねやっぱこのシンクさんのラーメンは肉だし感が強いのでそれこそ生姜醤油ラーメンとかなんかねほっこりするそんな感じの味わいにもなって生姜入れるだけで本当にまた別のラーメンになったような感じになるんでこれトッピングいいかもうん。<笑> うん、いやちょっといっぱいこれ食ってほしいなみんなにしょうがうま<笑>、うん、これ新規さんはねあの店頭で置いてある自販機から飲み物を買ってきても大丈夫なんですけどウーロン茶でさっぱりしたいと思います 最後になってあれなんだけどもちろんねチャーシュー答えさあるんだけどさ分厚すぎませんい<笑>がうまいねうわっうんうん今ねこちらの丼の方は完食しました今日ねちょっとミニと小ラーメンとこの大ラーメントッピングで間違いなくね豚は1本分以上は食ってるんだけど もうね、こんな年になってくると豚一本の油はつい<笑>具材がこちらもね、麺で最後なんで頼んであるこの燻製味玉もこれあえましてうんうんうま、ん、うま、ん シンクさんの味玉なんだけど名前の通り燻製されてて通常はね注文すると別皿でその味玉が届くんですよ結構スープに入れてしまったりするとすぐその燻製の香りが移って味が変わったりするので、まあ、後半中盤とかにねスープにつけて味を変えていくのがおすすめです、うんうん、じゃあ今日もラストはですね味玉で締めさせていただきます ということで、本日はですね、メインはシンクさんでリニューアルしたラーメンを、まあ、全力でね、楽しんだわけなんですけれども、もちろん、えー、リニューアルする前に比べると、全然スープの系統とかも変わってるんですが、今回のね、スープもものすごくうまいです。 昔に比べるとどちらかというと背脂とかお肉の甘み旨みっていうのがすごくスープに移ってるので人によっては優しいかなって感じる部分もあるかと思うんですけれどもたまに無償に食べたくなるラーメンっていうよりかはこう毎日ね食べられるような本当に美味しい濃厚で優しい二郎系に変わっておりますので、えー、ぜひね皆様も今までシンクさん来たことあるよとかってお客様でもねこのねまた新しいシンクさんの美味しいラーメン食べてみてください、またね ですね、こちらのメイン屋シンクさんでは通販も行っておりまして、公式のね、ツイッターの概要欄の方から販売ページがございます。こちらの方もですね、概要欄に記載しておきますので、ぜひね、ちょっと遠くて行けないよって方は、この通販の冷凍ラーメンも楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。こちらは概要欄からチェックをお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃれ、ね。